でご乗車いただきます。ぜひご利用ください。道具通り駅としです。通り駅発車いたします。まずはりご注意ください。 次は 安, 塚安塚です。 お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。 Bye-bye.